目立ちやすく邪魔になりにくいハチ巻型スタッフ章の作り方です。縦横が7センチくらいのドーム型のマークを用意します。切り取ったマークをラミネートします。スティックのりを少しつけて挟むとラミネートするときにずれません。スタッフ章の間はもう一つ入るだけ開けてください。 ラミネートするときにクリーニングシートやツルツルしたチラシなどを重ねてラミネーターに入れるとよれたり詰まったりしにくいです。ラミネートしたら大まかに切り分けまっすぐな線の部分で折り曲げます折り目をしっかりつけたい時はアイロンをかけてください。周りをドーム型に切り取りリボンなどを通しやすいように 裏側になる部分だけ山形に切り取ります一番上のところを瞬間接着剤や水濡れに強い両面テープなどで留めますそこに1 2 0センチくらいの長さのリボンや鉢巻きを通します透明で見えにくいですがこんな感じになっています帽子の上から鉢巻きを巻くように結ぶと 野外での活動にぴったりな邪魔になりにくいスタッフシの出来上がりですこれを必要な数だけ作りますリボンが抜けたり絡まったりしないよう軽く結んでトレイなどに入れておきましょうここではプラスチックの重箱を使っていますがトレイでもタッパーウェアでも手に入りやすいものを使ってください 蓋をすると見えにくいときは外からでもわかるように中身をマジックなどで書いておきましょう正面につけることもずらして横につけることもできます使用後はリボンや鉢巻きを抜ききれいに拭いて消毒しておけば繰り返し使うことができますリボンは使い捨てにしてもいいし鉢巻きなら 洗って繰り返しし使いましょうスタッフ証だけでなくいろいろなイベントのマークとしてご活用ください。